はい。はい。何するんですか。ダチョウとエミューを迎えます。今もう農場の方に、はい。なんガチョウたちを乗せ た, ときがきました。今日からまた新しい仲間が増えるということで。はい。最初 の, のファーストコンタクト。<笑>はい。楽しみですね。はい。ミサトオーストリッチファームにオーストリッチじゃないものが。はい。 来ました。見はいます。オソリッじゃない、はい、鳥が。鳥が？同じ総長類なんですけど、これ新しい仲間が増えるから大興奮。<笑>違うか。<笑>いやー、期待のが来たーっていう感じ。朝、朝たくさん散々な思いしたのにまた来たっつってね。<笑> はああ、うん、俺がや、やる、じゃ、たぶん。うん、タールああ。確かに、じゃああ、その時 は, は回しといもはいはい先に、誰なんだろう。先にどっちだろうね。先は、はい、ゴーは。はい、あ、でも。あれ、あ、いや、ゴーはって聞いてましたけど。あれ、あれじゃ、あ、ーは。 あらパパ一応増えたあ、じゃあ六話六話か<笑>はい。あ、もう眠いんだよ し, よしでもバックはしてこないでしょそうだね一周回って帰るでしょうんあとそこで箱を押して払って帰りに行く<笑>さて 昼間に見るのは初めてだ<笑>ああ。1番はい、今からここからダチョウが。ダチョウとエミューが現れます。このボックスから。 はいいっ た, よ元気だった<笑>池田さん。 飲みようにはな、うんえー、てなかった、ね。えーラッキそうです 左側にはがエミューはーいなるほどどこにおろすんだろうあ、まずダチョウかなんエミュー、エミュダチョウダチョウが入ってるそうですね左がエミューって言ってたうん、こっち手前側がエミュだここのアルミじゃなかったんだうんこっち側 に, に、にこの目に2はいるそそうそうそう て い, うかさいつもさ真夜中だからさ取、うん、る機会ないけどさちゃんととれてるよね初めてだねうん皆さんこうやっていつもの輸送ボックスはこうやって使われてるわけですよ皆さんこの中に4羽入ってます やですこれ<笑>こっちダチョウあなんかやるのあいほ、はい、すかにはこちののやり。逃げない。 こここです、こっち側はい。はいはいはいはい はい、ねすごすぎて黙っちゃいましたけど新入く君です。 れれはい こ, れでここでめっちゃ い, い, いあちっちゃいねちちちっちゃいっゃいいちっちゃいで、ね、っちゃちっちゃくてめっちゃかわいい。かわいい なるほど あ, あ,、えー、あ、お名前ついてるんです あ, あ、<笑>ここにはい。夫、大丈夫大丈夫、あ、大丈夫だから、ほらいってらっしゃい<笑>かわいいかわいい<笑>かわいいですね見分けつけます<笑> なんか、太っている方がタップだ、ね。ああ、なるほど。弱めがタップだ。で、そのタップを嫌ってる、嫌ってるか、なんか、ちょっと攻撃締めるからイジ、イ田さん。あら。あ。<笑>別にはなんだけど、なんか、相性はあんまり良い。あ あ, あ。指輪、タップタップしてる方だ。いや、どれがタップ。こっちがタップゃん、タッ プ, タップしてる。ひじちゃん。そう、ひじちゃん。あ、間違いない。あ、間違いない。可愛い。新しい名前。<笑><笑> 可愛 い, いね、め、ね、っちゃ若干低いどり感が否めないけど<笑>ちっちゃいですねいやー、でも全然違うねエミエトラチなんとか、うん ダチョウ2は入れたから、あと4あと4、4いや6、6って言ってなかったっけ1は増えたって言うね2は入れたんですよ、今そうあ、いや、1はしか入れてないあ、じゃ あ, あと5もいるのか多分うん っってててははい、はいいいここここにいてそここっちに、はい、そこにいてこっちちかから入れるから俺ルとる扉はい。はい おうおう。はい。あいつは手こずったんだなお。はい。おう お, うおうれ。はい。 いらっしゃい お, おしまいあ大丈夫ですかますありがとうございましたありがとうございまし た, ました確かに逆バージョンあ、はい、あ今オープンした子ですよねへえー。 えー、あっちゃいいしみたいですこ、はい、じゃあもさかったう寝、ん、ようか、ん、と。 <笑> あ, あわかりましはいはい。 はい、ということで、えー、新入りくん、運びますでした。はい、ありがとうございました。